肺発生を見ていきましょう水生動物学研究室主催の太田金也ですこのチャンネルでは私たちの研究活動や日常を紹介しております今回は私たちの研究室から発表された文献をもとに金魚の排発生を観察していきます ではまずはじめに受精卵の取り扱いと観察方法について簡単な説明をします前回の動画でもお見せしましたが金魚の卵は何かにくっつく性質がありますこの性質を利用してこちらの透明なプラスチックディッシュの上に受精卵を拡散接着させますそしてこちらの顕微鏡を使って受精卵を観察していきます 最初、受精卵はこのような丸い形をしています。卵の大きさはメスによりばらつきがあるのですが、直径はおよそ1ミリメートルぐらいです。こちらが卵黄、そしてこちらが廃盤。卵黄を含まない細胞質の部分です。ここで細胞分裂が起きます。 さてこれから卵が受精してから孵化するまでを見ていただくわけですしかしすべての過程をお見せすることはできませんので時間を縮めて撮影したタイムラプス映像や時間を早回しした映像を見ていただきますでは受精卵の形が変わっていく様子を見ていきましょう 受精しててかかからら30分分1時間経ったあたありでで細胞がが2つ4つ8つ4ととに分かれていく様子を見ることができます。水温は24度。この段階だと滑球を数えることができます。16、32とどんどん数が増えてまいります。ぶどうみたいな果物っぽい形になってきました。細胞が重なってきました。ここまで来ると細胞を一つ一つ数えることはできません。水温24度で4時間から5時間ほどでこのようになります。 ちょっと始まったばかりのところで申し訳ないのですがここで水温と発生の進み具合について解説させてください水温が高いと肺発生は早く進み水温が低いと肺発生は遅くなりますつまり温度で何分後にどういう姿形になるか変わるわけですねなので肺発生の進み方を詳細に説明するときに時間だけではなく温度について知っておく必要があるのです 温度がバラバラだと肺発生の進み方が変わってしまい研究に支障が出ます。なので私たちの研究室では24度に温度設定されたインキュベーターもしくは24度前後になるように空調が設定されている室内で受精卵の肺発生を進めるようにしています。 ちなみに現在見ていただいているのは長時間光を当てながらタイムラプス撮影された肺の映像です。なので厳密に24度で置かれた灰とは肺の発生の進み方が若干異なっています。 いいることはご了承くださいそしてここではタイムラプス映像を見てもらいながら水温24度での金魚の肺の発生を解説していく形で進めてまいりますこの時間と肺発生の関係については語り出すとそれだけで1つの動画になってしまいますのでまた別の機会に説明することにします受精後5から6時間後の肺はこのようなたくさんの細胞が卵黄の上に乗っかったような形になってまいります 肺盤と卵黄の周辺の部分の形が肺発生が進むごとに変わってまいります細胞が何段重なっているのかもよくわからなくなってきますそしてこれから細胞の位置関係が目まぐるしく変わりますちょっと時間を飛ばしますね受精後8時間の肺はこんな感じになります今までは肺盤が卵黄の上に乗っかっていたように見えていたのですが ここからは様子が変わってきます。肺盤がどんどんと卵黄を取り込むように動き始めました。生きている肺を見ているだけでは、お腹と背中の位置関係はさっぱりわかりませんが、この時期に背腹の位置関係はすでに決まっております。これから卵黄がどんどん肺盤に覆われていきます。受精後12時間以上経つと卵黄が肺盤に完全に覆われます。またこの辺りから肺の様相が変わってきます。 今まではつぶつぶの細胞が均一に並んでいたように見えましたがこれからは神経や目その他の組織や器官の元になる細胞が分化してきます受精56時間以上経つと目や耳の元になる構造が見えてきますまた連続した大切と呼ばれる構造も見られますこの大切から筋肉ができてくると肺もピクピク動くようになりますこうなるといかにも動物っぽくなってまいります さらに時間が経って受精後20時間になると目の組織も明らかになってきます体の色素も濃くなってきますし血液の流れもはっきり見えますでもちょっと卵の中だと体が丸まっていてよく分かりませんなので卵膜を取り除いた状態の肺も見ていくことにしますちなみに卵の膜を取る方法についてはいくつかあるのですがその詳しい方法についてはまた別の動画で説明します 膜を除去ししたたおよそ受精後2日が経過した肺の映像です。この段階になると尾びれ、背びれ、尻びれのもとになる膜もできてきます。もう少し拡大してみましょう。よく見るとこの辺りがポコッと膨らんでいるのがわかります。これは胸びれのもとになる膨らみです。さて、普通の卵の解説に戻ります。受精後3日目の肺です。 黒い色素だけでなく黄色い色素も見えてまいります。確かに頭がちょっと黄色みがかってますね。もうここまで来るといつ孵化しても大丈夫そうです。必要な組織機関がしっかり出来上がっています。では孵化する様子を見ていきましょう。発生現象を見ていて印象に残る瞬間ですね。ご覧の通り孵化するタイミングにはばらつきがあるようです。しかしおよそ3日から4日目にはほとんどの範囲が孵化します。 孵化した後の金魚はふかし魚と呼ばれます。孵化したての段階では浮き袋はまだありませんし、口も開いたばかりで食べ物を食べることはできません。しかしもう泳ぐことはできます。そしてお腹にはお母さんからもらった卵黄が残っています。これでしばらくの間生きていけます。 発生過程ざっくりとご覧いたただきました受精した丸い卵が時間を追うごとにどんどんと姿形を変えていく様子確認していただけたかと思いますしかしまだまだ今回の動画では説明しきれていないところもありますので後の動画で追ってですねもっと詳しい金魚の肺発生について説明してい と思いい。ますす。のででお待ちくださいさて次回予告です今回孵化した金魚の孵化獅魚たちこれからゾウリムシやブラインシュリンプといった餌を食べてですねどんどん大きくなっていきますので次回の動画ではその様子をご覧いただきますお楽しみにそれではまた。<音楽>